日本本共産党の宮本徹です、えー、まず初めに、えー、先週あの、決算行政監視委員会で取 り, 上げられ、ま、取り上げました、ある省主催の桜を見る会についてお伺いします。えー、支出が大変膨張し、えー、予算計上額の3倍の支出になっていると、えー、私の質問、メディアでも報じていただきました。 で招待客はです、ね、安倍政権以前は1万人前後だったのが、今年は1万8200人と、で予算額は1766万だったのが、えー、年々、支出は膨らんで、昨年は5229万円ということであります。まずあのお伺いしますけれども、今年の桜を見る会は、開催要項では招待人数はいくらと定めていて、そして実際、招待状を出した数というのはいくらなんでしょうか。 内閣府野大臣官房長お答えいたします、えー、桜を見る会の招待者数についてでございますけれども、えー、開催要項におきましては、これ、毎年でございますけれども、 えー、約1万人ということで、えー、目安として、えー、書かせていただいているところでございます。一方、ことし の, の実際の招待者数でございますけれども、えー、約1万5400人というふうになってございます。宮本君1万 5, 人ちょっと 過去を遡って、この5年間ぐらい招待状を出した数、て、えー、過去5年間遡かのって申し上げます、平成27年でございますけれども、約1万3600人、平成28年、約1万3600人。 平成29年、約1万3900人、平成30年、約1万5900人でございます、えー。平成31年、先ほど申し上げたとおりでございます。宮本君。これ、あの2015年、1万3600人あの、もっと前はどうでした、どうでした、2015年より前の数字ってありますか。井の官房長 この関係の行政文書が保存されているのが平成二十六年以降でございますのでもう一年だけ遡ることができます平成二十六年は約一万二千八百人でございます宮本君あの二千十四年一万二千八百人多分その前はもうちょっと少なかったんじゃないかという気も私はします参加人数は二千十四年は一万二千になったんですねそれ以前は えー、1万1千人とか1万人だとか、あれ一1万人をかけるときもあったと思います、麻生大臣のときもいらっしゃったのは1万1千人だったかというふうに思います、どんどんどんどんこれ、安倍政権の下で、経常予算が変わらない中 で, です、ね、招待状を出す数が増えてるわけですよね、これ、一体全体、なんでこんな増えていったんですか、招待する数が。 井上官房長お答えいたします桜を見る会には、外交団、国会議員、都道府県知事、議長をはじめ、各会において、功績、功労のあった方々を、各府省庁からの意見等を踏まえ、幅広く招待しておりますが、 内閣官房および内閣府において最終的に取りまとめているところであり、結果的に招待者および参加者が増えたものでございます宮本君。いやその結果的に増えたっていうんじゃ全然説明ならないでしょう。大体、開催要項は毎年1万人目安っていうふうに書いてるわけですよ、一番初めの答弁では。乗ったらその1万人にふさわしいように、各省庁に配分をして。 推薦してもらうというやり方を、普通はやるもんだと思うんですが、なぜそれが結果的に増えたんですか、そのからくりを教えていただけますか。伊野官房長、えーえー からくりというものがあるわけではございませんけれども、えー、先ほど申し上げましたとおり、各省庁からの意見等を踏まえまして、えー、内閣官房および内閣府におきまして、最終的に取りまとめているところでございまして、えー、結果的に招待者および参加者が増えたものでございます宮本君。確認しますけれども、各省庁に対して、これぐらいの規模でっていうものっていうのは、1万人を。 という目安があるわけですからね、当然出してると思うんですけれども、そういうものはないんですか井上大臣官房長各省庁に対しまして、一律の基準はお示ししておりません宮本君。じゃあ、万人を目安なんていうのは、全然ないわけですね、どんどんどんどん増やしてくださいと。 い、えー、いううこことととででやってきたということですかあのちょっと確認しますけれども、えー、じゃあ、この1万2014年1万2800人に招待状を出したのが、えー、この2年は1万5000何百人までふ出しているわけですけれども、とりわけ、招待状を発症するところが増えた省庁はどこですか井野官房長。 特段各省庁に枠というものを設けているわけではございません、えー、各省庁からのご意見等を踏まえまして、最終的に内閣官房及び内閣府で取りまとめを行っているところでございます。いやですから、私が聞いているのは、その各省庁から上がってくるんでしたら、えー、その取りまとめの際にです、ね、とりわけたくさん推薦がこの間、増えているところがあるんじゃないですかというのを聞いているわけですよ。 野官房長、えー、招待者取りまとめの過程におけます詳細につきましては、ご回答を差 し, 差し控えさせていただきたいと存じます山君。おかしいじゃないですか、その答えられない話じゃないでしょう、予算の三倍もの支出を行っているわけですよ、国会に。 対して説明してた3倍もの支出を、どんどんどんどん膨らまして、しかも開催要項は毎年1万人規模と言いながら、どんどんどんどん招待者を増やしていってる、どこの省が増えたんですか、答弁を差し控えさせたいそんな説明、国会に対して成り立つはずがないじゃないですか、委員長、答弁させてください。とりあえず、伊野官房長。 えーあのーえー、ど, かどこの省庁からということが、しっかりすべて、えー、把握しているわけではございません、えー、各省庁からのご意見等をいただきながら、内閣官房および内閣府で最終的に取りまとめているところでございます。宮本君 いやますますわからない答弁ですね、さっきは各省庁から取りまとめた数だと言って、今度は各省庁のものがよくわからない一体全体ですね、どうやってこの招待状を出す仕掛けができているのかですね、私には全く理解できないですね、今日参加されている委員の方も、全く理解できないじゃないですか、説明になってないと思いますよ、委員長も同じ思いだと思います。 野官房長、説明をお願いをいたします各省庁からの数というものは、資料が残ってございません宮本君。各省庁からの資料は残っていないと、えー、それは破棄をあえてしたということなんでしょうかね。 一体全体ですね、予算、経上額とも違うお金をどんどんどんどん増やし続けてるわけですで、開催予項では1万人と、だけども招待状はどんどん増えてて、その資料も残っていないと、こんな説明ですね、国民に対して通るはずがないと思いますよ、大臣、ちょっと、こんな説明、とても納得できないと思いますが、麻生大臣、いかがですか、予算の執行の在り方として。 麻生大臣これは財務省の話より執行されてる役所、どこです、内閣府内閣府。じゃあ、内閣府にかりたほうがいいんじゃないですか宮本君。いやね、予算つけてるのはですね財、財務省がつけた予算以上のものをですね、内閣府が出してるわけですよ、財務省の査定がですね、なめられてるっていう話じゃないですか、財務省が認めた予算と全然違う使い方をしていると。 これ内閣府に聞いてくれっていう話じゃ、私はないと思いますよ。で大臣、もうそこはアンタッチャブルにしなきゃいけないのかなと、そういう話なのかというふうに私も思ってしまいますけれども、私、これね、その今年のリストは少なくともあるはずだと思いますよ。ど, どこから、どの省庁から推薦が何人あったのかっていうのは残っているはずだと思いますよ。それもきなくなって、もう破棄しちゃったんですか 井野官房長桜を見る会に関します、こうした資料につきましては、一年未満の文書というふうに整理させていただいておりまして、今年の資料につきましても、もうすでに開催終わりましたので、発揮させていただいております。 宮本君とんでもない話ですよ、これちょっと私、今日会計検査員呼んでないですけれども、会計検査員にもです、ね、お願いしなきゃいけないような話じゃないですか、予算と全く違う支出を行って、その書類はです、ね、メディアに取り上げられたからかどうか知らないですけれども、おそらく過去に遡って全部破棄したことにしようと、そ, なそういうふうにしてるとしか、私はとても思えないですよ。 報道を見ますと、内閣府によると、関係省庁は各会、各, 界各層から推薦する以外に与党の推薦者もおり、人数は与党絡みの方が多いという内閣府は、はいえー、こういうことなんですか、えー、各会から関係省庁が推薦する以外に与党の推薦者もおり、人数は与党絡みの方が多いと。これ、メディアに対して内閣府が回答しているようなんですけれども、このとおりですか。 井上官房長、えー、報道等がど の, どのように、そのようにされたのかにつきましては承知しておりません。宮本君いや報道がどうされたかじゃなくて、報道の中身が事実かを聞いてるんですよ、与党の推薦者もおり、人数は与党絡みの方が多いというのは事実ですかと。井 官房長、えー、招待者取りまとめの過程における詳細なプロセスにつきましては、回答を控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、招待者につきましては、開催要項に基づきまして、 各省庁からの意見等を踏まえ、内閣官房および内閣府において、最終的に取りまとめているところでございます宮本君。各省庁から意見等の党の中には、じゃあ、この報道のとおりです、ね、与党の推薦者もいるということで、よろしいわけですね、否定されないということです井、ね、野官房長。 各省庁からの意見をもとに取りまとめさせていただいております宮本君。じゃあ、その各省庁がです、ね、意見を出す際に、与党の意見も聞いているというのもありうるということですね。井上官房長 各省庁がどのように意見を出しているのかにつきましては、承知してございませんけれども、われわれといたしましては、各省庁からの意見等を踏まえまして、取りまとめを行っているところでございます宮本君。まあ、否定されないわけですよね。ですから、内閣官房からの推薦リストには、与党関係の方からの推薦のものはたくさんあるんじゃないですか。か先週、決算委員会でも取り上げさせていただきましたけれども、 えー、ネット番組の虎ノ門ニュースというのがあるそうですが今年は例年と異なりネット番組虎ノ門ニュースの出演者全員でというお招きだったため虎ノ門ファミリーの皆さんとともに参加したこういう参加の仕方になっているわけです私たち国会議員のところに来るのはです、ね、あのぜひ夫婦同伴でということしか書いてないですよね皆さんのところに来るのもそうだと思いますけども私のところに来るのもそうですよこんな、えー、出演者全員でなんてですね こういうやり方がです、ね、一部の方にはやられているという話なんですね、極めてです、ね、私はこれ、不透明な基準で、えー、やられていると思いますよ、しかも予算計上額は変えないまま、そして表向きの招待者数は1万人目安というのを決めておきながら、実際の招待状はです、ね、どんどんどんどん増やしていると、こういうやり方はです、ね、改めるべきじゃないですか。 伊野官房長桜を見る会を開催するにあたりましては、毎年、そのやり方、詳細を検討しているところでございます。来年度につきまして、適切に検討をすることになると思います。 宮本君いや毎年検討して、来年度は適切にやるって、それだけですか、いえいえ今のやり方が適切なんですか、1万人目安と言って、毎年確認しておきながら、基準不透明のまま招待客をどんどん増やして予算の3倍も出すると、誰がどう考えてもおかしいじゃないですか、是正すると言ってください。井上官房長 先ほど申し上げましたとおり、えー、内閣官房及び内閣府におきまして、最終的に取りまとめたところ、結果的に招待者及び参加者が増えたものでございます。えー、毎年度、適切に対応してまいりたいと思います宮本君。まるで今までの対応が良かったかのようなですね、とんでもない姿勢ですよ。私はこういうやり方をしといて、 財政が大変だから消費税増税してくれっていうのはです、ね、絶対国民の理解を得られないんですそれは強く申し上げておきたいと思います。それでは